皆さんこんにちは。今回は水金靴の世界にお招きしようと思います。水金靴は古くからある造園技法の一つですが、条件的にも難しくあまりポピュラーではありません。しかしとても優雅で面白い技法ですので、今回は水金靴をもっと身近なものとして扱えるよう、これを作ったことのない若い人たちに伝承する勉強会の様子も交えながら。 解説したいと思います。今回は直径40センチ、高さ40センチほどの球松のカメを使用したいと思います。まずカメ底の中心に穴を開けます。最終的には25ミリほどの穴にしましたが、最初は10ミリほどの穴から実験してみます。 ために穴が開いたら水位を決めるために試しに鳴らしてみますで水を張っていきます試しに落としてみますまだ跳ね返る音はしません この船にある程度水が溜まってくると水位がある程度上がってくると水筋骨の音がしてくるようになります 亀の中はいい音だからといって、この音を安易にマイクで拾ってスピーカーで聞かせるというのは邪道だと私は思うのです。造園家としては、この音をいかに自然の状態で外に引き出すかが醍醐味なのです。 この辺ちょっと叩いてみるとあの亀のなんて性質がわかるんですけどで僕はこれなんかいいんじゃないかなって思ってるんねちょっとねでさ今渡部さんが言った大きさとか太さとかって関係あるのかなっていうのはまあこれをちょっと穴開けてみて鳴らしてみたらこっちとどのぐらい違うのかとかねこういう形状でも使えるのかとかっていうことはわかるかなと、うん、あと焼きの硬さですよね でささっきあの山田君なんかに言ったのはここの底の部分 が, ここが極端にこう反ってますよねだ。だから本当はあれみたいにもう平らっていう感じの方がち ょ, っ, ち、ね、ちょっと、うん、外側に伝ってから落ちるとかっていう変化ができるような気がしてそれであの壁に実際穴を開けて。 でこれつけてみて深さ調べてっていう一連を実際にとにかくどんどんやってもらってもうこれ全部紙穴開けたって構わないし<笑>これポコポコっていうのはやっぱりほらさっき言った水滴が落ちる音だよねだまだ水菌スの音じゃないと僕は思うけどそれをちょっと聞き比べてもらって<笑>水が溜まってからねうん穴の、うん これドリルで直で直開いいてるじゃないですか、うん、ここ角度とかってのは別に関係ないもん、ね、あるかもしれないねなんか人によっては角度を断ってる人もね断、うん、る人いるねう ん, うんでもね僕の持論はあんま関係ない<笑>結構雑でも変わらないう ん, うんでも試してみて、うん、今日はあのこんだけ材料あんだから あ、ちょっとしたね今キンってしたよ10個に1個ぐらい水菌屈の音するねうんわかる音の違いうん、ポコポコっていうのポコポコっていうあの後にちょっとこうキンって今今この水位なんだよねだからくびれまでいってないじゃんだからこれをくびれまで入れてくるとどうかなっていうのの違い いい音がするね、<笑>実際水のの 流, 流入っての、いうのはいうのはい、その水量ってのは今ちょっと多いねい今のはね多いでしょうん、実際よりはね、うん、もっとソフトな水多い多いね ちょっとさ水足してみようよ、そんでもうあの、ね、今の音、大体分かったでしょ、うん、その水菌窟の音が出る頻度が、うん。ちょっと出してくださいな。 ちょっとしてきた ね,、うんうんたねうん。まだ水くびれギリギリだからな。そうですね。もうちょっと入っても平気だね。ここ2センチ上げてもいいじゃない、うん。これ極端に変なんでここまで水上げたったらどうなります。やってみたらいいじゃん。やってないですか。やってない。ああ、じゃちょっとやっぱりね、高、高さがあった方が音は大き い,、ねいまあ。そうそうそう。空洞が減っていくからね。はい。あそれもあるかもね。 そ, そこの壁の上に上に上にやってさそれでそれで音聞いたらそんなによく聞こえるかどうか。うん。あすごい聞くよ。本<笑>当 で, ですか。うん。<笑><音> もっと全然細くていいけどねそやでもモルタルほらやいうちにのっけるんだから。うん 密着しちゃう中にはそこにシリコン塗ってからやれっていう人もいたけど、うんうん、でもそれは必要ないと思う、うん、モルタルに密着しちゃうがモルタルもほら防水剤入れてうん、うんうん、じゃあそっかそんなかあそうかカチカチじゃなくてちょっとやわい状態でグリグリグリってやって密着させて収めればっていう感じ、うん、潜らしちゃうとあんまよくないよってっねっ小手で塗ることないんだもんねって感じねそうですね どうせほら水を張るんだから水が漏れなきゃいいんだから、うん、そういう決めるのはこっちになってこそうそうそうそうーーそ う, いうこ と, で そ, ういうこと そ, うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそですうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそういうそうそううそうそうそううそだそうそうそうそうそうそうそうそううそう こうやっただから設置のし直しなんかほとんどしないからさこんなのだもう自分が信じてこれが一番りがいいってもう信じるしかないんだよ、うん、<笑>そうこの下の勾配は、うんどういううん、勾配はどうでもいい の, ういう の, いいのいいあの、泥が落ちていく感じならどういうスロープでも、はいはい、この高さって言ってやってるから そ,、ね、その下が深いとまた音の抜けが違うのかってことになってくるから。う だからあんまり極端にこすり鉢にはできないのかもしれないそ う, そうですよねうんうん、まあ、わずかにまあ流れればいいなっていうそう思ってますねうんそうそうややい、ね、うん僕は泥をたまんないようにぐらいの傾斜でいきたいけ ど,、はいうんうんどうん、そういうことですね、うん、これはもう要するにこ こ, こ, ここモルタルになりますよねそれで配管が こうあってまエルボつけて、こうダーッと持ってきて、こう上げてんのかな、こう上げてんだよね。これだけの仕組みですよね。ここの水位と同じ高さにパイプがまあ切れてるなりなんなりすれば、こっから水が出ればこの水位が保たれるっていうそういうことですよね。 つまりまりあ水位を保つっていう構造はもうこれでいいにはいいんですよ。うん、だけどじゃあここまあ水と一緒に泥も入ってきて泥たまってくるじゃないですか。泥が。でその泥どこ行くのって話ですよね。ここパイプの底にたまってくるでしょここに。どんどんどんどんたまっていったらしまいにはここたまっちゃうじゃないですか。そここに泥溜まっちゃうでしょ そうすると、この水位もた保てなくなるし、そこの二番目の絵と変わらなくなっちゃうね。長い間だけどね、どんぐらいの泥がたまるかだけど、まあせいぜい五十杯ぐらいの配管でやるんだろうから、まあ、十年ぐらいでどうだかっていう話ですよね。ね。そそうう。うですん。 だからね、その泥をどうするかってことが一番の問題だと僕は思って、結局、どんないいものを使ったって、泥が溜まって、水が保てなくなったら、もうそれ使えなくなっちゃうん、うんうん、今ならないけど、昔はなってましたっていう話ばっかりで、そんなもの作ってもしょうがないと僕は思って、で、1ページ目に行ってほしいんですよ。 これ藤沢の現場で1415年前に作ったんですけどこれは何が違うかっていうと要するにこの泥をこう泥が落ちてきたやつをまあこのモルタルもこうちょっと傾斜つけてねこうたまるご、あのー、泥が落ちてくるようにわざわざしてでこの配管をちょっとこう45度のエルボとかで振ってそれでこの場合は。 あもうちょっとこっち延長しようか こ, こにまあ割と太い150だったかな150ぐらいのパイプを立ててそれで地上まで上げたんですよねここ地上に蓋してこうなっててそれで水位を保つためにここにえっとまあオーバーフローこれは自然排水だったかな自然排水しちゃってますけど まあでも一応水がこの水位でここで出ていくという感じで水は常にここ溜まってるわけねここも全部溜まっててで泥は傾斜に従ってダーッと落ちてきてここへ溜まるだろうとここに泥が溜まっていくでこの中にあの一応こうバケツをひもひもっていうかワイヤーで。 つけてあってまあよっぽどたまったらそれ引き出して取ってもらおうかなとかまあこれがないにしてもま あ, たあのちょっとポンプの先みたいなのをねボーンと落としてちょっと吸い上げてくれれば泥も取れるだろうっていうこれ相当深くあのこの写真にもあるようにねえー、っと結構な大きさの配管をしてますよねうんなのでまあ 掃除しなくても多分20年とか30年平気だろうとは思ってるんですけどまあ泥がここのえっと泥落ちてきたここよりになってくるともうちょっと問題起こってくるけどこれより下で溜まってる分には全然関係ないですよね。っていうのがこういうふうにしたらもう泥がた ま, まらないここの中にはたまらないのでまあ長い目で見てもねうまくいくんじゃないかなっていう。 そういうのが私の方式なんですよ。壁の中の水位のこれとこっちの切り口が同じならそれ以上溜まればこう出ていくと、うん、っていうことですよね、うん。これだけのことなんでここにパッ泥が溜まっていくっていう話。そうですね、うん。僕がこうした方がいいんじゃないかっていうのはこういうことで、ま、う、あ、ん、掃除口になる、うんうん、ね。 そそうそう、うんこ。これねこれをこうドローン抜かなきゃなんないなと思って、ここの、うん、宮森のここでやってる場合は、えっと RC の壁の向こうへ、ここから先、RC の石積みしてる RC の壁の向こうへ出して、うん、で下、こうぐっと下、低いところあるじゃないですか、あそこに出しちゃおうかと思って、だから、まあここは ふ, たふたと蓋しておきますよね、当然ね。うん、それでこっちちは上げて。 でも、こういううい感じになってると思う、ねうんうんうん、この水位がここでここから、まあ、あのどっかへ排水すると、うんうんうん、っていう感じでここはまあ蓋してて泥を抜く時だけ蓋パッと開ければギャーって全部抜けるこういう構造にし今下はなってうんです、うん、今日はそ れ, そ, れその亀の方ができたら 今何も塞いでないしでこの高さも、えー、とまだやってないん で, でこれも決めてないでしょだから要するに亀の水位を決めないと亀の中の水位それによってこのチーズの位置を決めて、うん、どの高さで排水するっていうこれもの高さを決めるっていう作業 策定実習場の一角に水菌窟を作ろうとしています折りつく場合における水菌窟というのは非常にまれな成功例だと思います。これ真ん中に来ている 違う違っう違うそこ落うかそうかあ こ, こ, この上 の, 上の45度がそこの傾斜のとこにそうそうそうそんな感じじゃあこれ長いから切ってか60ぐらい伸ばせるのか60点伸ばす何の速さ ね、パッチをつけてみます。うそれでもいけるかなあかか。あ、いいね。ああうん、そうだね。あ, あ、いき、いけるね、うん。これで。ちょっと、そこ入れてみて。 こうこうなるんで高いなうん？もうちょい下がっていかない下がります。そんぐらいはいうんそんなもんでいけそうだよあ本当ですかでこれで い, いける な, なこれいいんだっけはい。これで伸ばしてあっ、ね、これで伸ばしても多分入ると思う大丈夫ですねフフフフ 大丈夫だよね。はい。このいのいいもうこの辺、はいこ、この辺で行ける？通ります通ります。ちょっとあっちのあの山を少し崩すところがあるかもしれないけど。うん。行けそう。はい。もうちょっ勾配つけれるぐらいかもしれない。あ, あ、そう、はい。じゃあもう少し勾配つけようか。そを外して。うん。そを外して多分下に持ってきます。あ, あ、そう。はい。オッケー。じゃあ。 ここつけちゃうか。よいしょ。よいしこれどんぐらい出します。えーっとね。当たらないぐらいの半分ぐらいまでの。 この辺までうでそうだね二十センチぐらいいやここからつなぐからねあそっかそっかこれでああ こ, こんなもんで千八百五十があれば行き過ぎじゃねえボン入るからねあそっかええー、じゃあ18001800 1800? はい、はい あ若干ついてるそこだけだよそこだけ こ, ここだ け, ここここだけ、はい、うんよしよで落としてみて、はい、下まで落として、はい、うん大丈夫だろ、ね、もうちょい落として落 ち, 落ちるといいかなぐらい こ, ここがちょっと高い、うん、こ, ここだけ缶の上から踏んで うん平気<笑>待ってみる蓋しときてえな<笑>蓋だらけ<笑>それであとそっちのうんそっちの外だうんでそこでエルボー上げるから 下降りてもらって届く、はい、エルボつけられるあ届くと思います、うん。そこ接着しなくていいかな。うん、真下に向けて真下に、うん。うん。それで。うん、あもうパイプないのこれで。あ終わりかパイプ。あそうですね。あまあいいか。いうん、そうかつながなきゃいけないのかうんまあ最終的にはだから下落として、はい、エルボで横へ振る感じで。うん まあ出どことしてはいいんじゃない、ちょうどいいよ、はい。うん、それで真下を降りても当たんないで。う, でうん、いいね。 だからそこもそこうちのモルタルを20ミリぐらいは打つから、はい、20ミリぐらいの高さで、はい、右のパイプを切る現状からいやあの今のそこからテープの下端ぐらいでカットしちゃってそれでえっ、ー、ともう一本の方にあの水面の高さを 一一応応して切そうですね必要ですね。あの水溜まりっぱなしになるから。 <笑>そこはちょっとちから漏かか<笑><笑> れ, <笑>れたら面倒くせえ。<笑> ちょっと今の床から8センチぐらい上がったところでちょっと山田君ちょっと 試, し試してみたいなこっちパイプ足さなきゃいけないかもしれない、うん、えー、っと今切ったのから8センチぐらい上かな大体でいいんだけどうんそのぐらいかなちょい下げ、ね、うんはい、はい、それでちょっと回してくる、うん うん、こんなもんかなこれが水 面, 水面の高さぐらいかなと大体いいねはいこれがこっちで取れるかどうかね<笑>あ全然楽勝じゃんここにエルボーだねこれは接着しない方がいいなうん変える可能性あるね エルボだけでじゃいここからエルボつけてパイプがここまで出るぐらいだらこのぐらいのパイプがあれば5六6 0 c m のだからこれが仮の水面でざっとの水面で、うん、あこんなもんだから、はい、あこうつけばいいんだからいけるか。はい、だから、この高さが 水面の高さになればいいんだから、はい、飲み込み分がこの辺ぐらいまでじゃん、はい、この辺じゃん、はい、だからこう当ててここの高さよりちょっと下で切ってはめれば、はい、その高さになるよね、はいうん、そしたらこっちモルタルえー、っとモルタルが えっと、水面の高さだから、うん、そ, そ, こそこからこう上がってきて亀の縁の下葉だからっていうことだよねだからその勾配が2センチぐらいあったとしてそこで1センチぐらい潜るとして5センチ見ると。で、うんうん、だからそのパイプの印を。 まあ、とりあえず今切ったパイプの高さより8センチぐらい上げたらどうかなっていうのはそこが根拠なんだけど1回じゃ あ, あ、えっと、このパイプレベル取ってこっち側に1回移しておああそうする、うん 中, 中央に来てるそれで。あの中央っていうのは要するにその土管のここです、ね、あいやそうじゃない 土, 土管に対して中心部にあるかってことかめが偏りがあるとうんやっぱ今ぐらいか。いいぐらいどうだそうですね。いってる感じ、ね、はい、うんうん。うん。じゃあそれであとつけちゃって踏んでその配管のとこにぎゅってやっちゃえるか汚れたら汚れるよ 大丈夫ボールあんあ、はい、それでその線よりまああんまりはみ出さない程度で排水管に向かって勾配つけてモルタルを打つと。あてねこれ8センチそうだ、ねはい、じゃあレベルを取って レベルを、その高さで、今の切り口の高さで。それに合わせちゃって。はい、はい、オッケー。逆かな、あ、いいのか。 こっちでまあちょっと上の線で切ってみて、はいはいはい、あの水入れて。 向こう水を満タンにするとそこの線に来るはずじゃんああそうか、ね、でその水面にたどって水平に切り直せばそうそう間違いないってこと ね, いいことねそ う, うんうちの線で上の線で一回切ってで水満たしたらいいって、うんまあ、むしろこの線より上で一回切ってくるのは<笑>そうそうそうそうそうそそうそうそうそうそ<笑>そう これ水面に合わせて切ればい い, いいってことなんだよ、要は。っていい<笑>もしやりにきゃ、その外側に割りぐり並べちゃってもいいよ、はい、その方うが逃げなくていいんじゃね、モルタルが。あまあ、そうまあ、でも、ちょっと広めに何でもてみてどうせわれ入れるんだから。 壁作っちゃったわ、やりやすいで。<笑><笑>こっちのゼロは。<笑>ロープ挟まってないね。はい。はい、いいよ。 平らに下ろしてで平らに、うんうん。そこで平らでないと。うん、だね。この可いぶ、うん、右下がってんな。そう平らでないとダメだよ。 うん入れてみようよ。並べて入れられるのそれ？入る？入れば聞き比べできるし。もうちょっと水入れようか。一回これでやりましょうよ。あとは出すの大変だから。うん、うん、そうです。 こっちもいいすかうん、コチがでもちょっと音が高く感じるよね。ね、うん、高音っというんじゃなくて、同じ音でもこっちの方がよく聞こえる 反響するから高いなっら音的にはこっちもいい。ねえ。 いいね。ここっちはあれだ、ね、あの水が真ん中にこう集まるようになってから水平が少々狂っても水は入っていくけどこっちは水平にやんないと水がああな真ん中に集まらないもんなでもこっちのバリエーションがあるよね、うん、音にねあすげえううん、ん。いとことあれだけど。うん 五十ぐらいだね。あこっちもこっちも同じぐらいだうんそうです ね, ねああまああれがああれがあるけどで も, でも水位だからね、まあ、こっちの方がなんかあのお深い音が出る時あるんだよねビーンっていうそれがなんか俺は気持ちいいんだけど、うん、あこっちが飛んないな どぐらい潜ったそうでもないいいいセセンチぐらいンチチららとて、てがなころ足しみもん。うんち かかららもこここここれがャ足元 で, ももすからです、ね、ですないいいいいののはね、良さそいい大丈夫そう見え、うん、じゃあ行きますか、うん、い月面着フ一緒だ 水平これだと外側塗ってよモータルで。 ここで掘った方がいい閉まるまで。オ、う、ッ、ん、OK 飯にしましょう。 これコツもく入れて。 早い何か速い<笑>軽いし音がやっぱ多少形状がこっちの方がへこは凹んでっからここに水が広いからそうかもね集中しちゃうよねうん、うんうん、もっと大きいってってのこのこれぐらいの大きさで開けてるいやそんな大きくない、うん、30ミリぐらい 25? 二十か。二十よりあるね。二十五。でもなんか二十五は限界そうですけど ね, ね。なんかね。だと思うよ。あんまりでかいのもな。だってゴミはいっぱい入るしな。もいようとしたよね。うん、しましたね。一貫に一台 い, いかがですか。<笑><笑>それこそ受け皿あ大きくしたらまた変化はあ る,、ね あ, るね、あるかもね。どうせなら開けてみる。そうですよね。ね。うん 今今こっちのほんと軽いもんね元気だ元気だこれは変わるの変わんならねやってみたらいい。 結構やかましいね、二つのラーンといいじゃん。結果だから、やっぱこのくらいはいいんじゃないですか。いいね、うんあれもあれ。あれも大きくしたいね、うん。あれでも失敗できないからね。<笑>誰がやんだか知らないけど。こういうのや ヘリコプターの音でも聞こえたら大したもんだけど、うん、<笑>来るあ本当<咳>じゃあもう上等ですよ、うん、真ん中に集中させるのはやっぱり俺はいい音じゃない白縄垂らしたりする人いるけど、うん、それはむしろ分散させたいて天井天井で 水滴の落ちる場所がいろいろに広がってって落ちた方が音のバリエーションが出て面白い中心に落とせっていう人いるけどね寺田君もその辺で目指してやってみてよここちょっと向こう目谷川ちょっと斜めっぽくうんいいねいい値だねうん あやっっっとと正解出た、うんまあ、正解解が出たいいたい設計通、ねうんね、りここれを取った ら, そう、ね、だらこれつけた方がいいって い, うこと い, いっていうことだやっぱり、ねうん、何も感う、ねうん、じゃあその高さでいきましょうということでね。はい おし、じゃあ終わりにしようかねうん。もう詰め物はまたでもいいし。そうですもう五時になるますね。五、ね、時になるから。 ないかそうですね。こっちは 内側が少し亀裂じゃないけど、入、うん、ってるの が, が, れたがいい、がバリエーションっていうがいいの。そうそうそうそ う, そう。っいのかな。でもこのくらい聞こえには上等じゃない。あんまりたんたんたんたん、ね、音がするやつ。 ご視聴ありがとうございましたこの庭が完成したらまたご報告したいと思います